と今回チリメンカズラチリメンカズラの元は太い木だったいい木だったんですけど、うん、がれてしまったやつを、はい、まあ再生するしていこうかなと、はい、再生プロジェクト再生プロジェクトチリメン再生プロジェクトを指導します、はい、とりあえずこの状態だと元気は。 ある状態なんんでですけけど、うん、もうちょっと元気つけたいんで、はい、今梅雨に入りそうな感じ、うん、時期になってきたのでこういう軟性のものはあったくなってから植え替えするといいんで春、はい、先に植え替えすると寝ちゃうんですよ。寝るだから活動がと若干止まる場合があるんでちょっとあったくなってきてから植え替えするんですけど。 今ちょうど時期がいいいのでここれをれ替えをえ替ししてて培養していこうかなとい。はい、僕ん家に何かいい箱があったんで、うん、これを鉢代わりにしようかなと思ってこの木箱を鉢に、はい、木箱で培養すると、うん、温度が下がらないとかいろんな理由でえっと育成上元気になるっていう話なのでうん、うん、よくありますよね盆栽木箱に入れてるやつ、うん、ですかね。素焼き鉢よりも通気性がいいとかそういう、うん フィーブなんですかね。水がいいんだと思う。手、うん、元が安定になって、まあ。あとは鉢の温度が、まあ、上がりすぎず、うん、下がりすぎずっていう。なるほど。この土だと上がって下がってがあるんで、これだと一定を保つと思うんですよね。はい、そういう理由だと思うんですけど。この木箱穴が開いてないですよ ね,、はい、ね。なので実際この箱をこのまま使うと足がないんですよ。足、うん、をつけるんでもいいんですけど。 なんかちょうど蓋あったんでこれこういうふうにして こ, この面を接着してでここからぶち込んでなるほど、うん、穴があるし足もあるっていう感じになるんじゃないかと、はい、もうちょっとここで混ぜていきます。はい、割合は1対1です。 ゴダーみたいなのでやってる。<笑>着します、ね。応着ですね。これ圧力かけた方がいいで す, ですか。そうなんかお活性活性とかじゃないと思うけど。はい。 げーちゃんと閉めないとバトンタッチすごい機械だなこれ怖 い, いななん怪我怪我だけはしないようにしましょうすげー<笑>すごい風めっちゃくる 八はできたと。はい、途中なんかやってなかった気もしましたけど。尽力いただいて。はい。ごこ意で。ご厚意で。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか。あちらしく足がついたんじゃないか、うん。ね、これで水はけは解消されたんじゃないかな。はい、で、まず植え替えする前にちょっとこの辺も。剪定とかして、はい。若干針金もかけながら、つるしなんで、癖がつくので結構時間がかかりますけど。は、う、い、ん。 逆に言うとあんまり後はつきにくいので、手金で矯正してあげてから植え替えようかな。で、この辺の長いやつですけど、うん、実際走らせてても行きまで見ると全然太ってないんですよ。先と元が同じ太さなので、うんうん、話によるとはつる。症のものは走らせても、あんまり太さはあんまり変わらないような話で、うん、で、先の方にどんどん行っちゃうだけらしいんで、長さを合わせて。 してでこれは裏のような感じ、はい、これを針金、ね、ちょっとかぶしてあげようかな、まあ、切ったらそこでチリめんかずら出てくれるので、まあ、それがい い, い, いですよね。まあ、これはここでいつはらしらせてみようかなでもの傷をちょっとかぶせるような形で隠したいんで、まあ、ちょっとやっぱり、まあ、ここだけちょっとはらしらせてみようかなう 実験も兼ねて、これを下げて、これを被すっていう感じです。チリムンカズラとかツル症のものって、なかなか皮が被らないんですよ。だボロボロになっちゃうんですよね、皮が。うんこんだけ太くなるのって、すごいす、ね、まあ、ないですよね。もともとの樹形ってどんな感じだったんですかまあ、同じような感じだったんじゃないかなとは思いますけど。ちょっと、ハンケンっぽい感じ。うん、それ、再生っていうことで。まあ、これ、復活したらいいですね。うん いいとこのまま い, いかなと。でこれで元気出たらまたやる感じ、うん。これがこの辺で被ってきて隠れるな、ね。本来やっぱり木箱だとこういうとこに多分。 そう木箱も作るんだったらすり鉢の方がしいかなと思うんだけど<笑>ちっちゃいやつだからね若干もう、ね、も粗いやつでやっていこ お元気出させるんだったら、うん、あんまりほぐさない方が本体いいんだけど、本当入んないよ。そうだね。乗<笑>ってないんだけど。で、ここに入れると、このぐらい出てきました。うん、このぐらいですか。ここまでいます。ああ。これぐらいかな。 ちょっと細かいのも入っ て, きて。水はけがいいよね、粗めの砂、うんで。ちょっと細かいの。 と か, わいいなかわいい。 これで完成 と, いうことでもう見た目も可愛いいし木にもいいと。 かまあそれぐらいすれば樹勢はもう完璧に上がると思うんでなるほどそしてまた土鉢でも入れて、うん、何年後を見据えた培養ですね。 今のままでもた棚ができたらかっこいいよね。